日常演武の食歌日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演ミスタードーナツの2023年桜お花見ドーナツそして、えっと、おそらく前回のキャンペーンの残りで作ったけどここはデニッシュドーナツとストロベリーホワイトチョコオールドファッションを食べなれ、ね、まあちょっと持ち帰ってくるときいろいろ大変で残念な少し残念なことになってしまた 桜ドーナツ今年も出ましたね今年は満開とか五分咲きとかつぼみとえなんかいろいろあったんですけどつぼみだけちょっとお店になくて買えなかったので残り3残る三つをいただきたいと思いますうんちょっと潰れちゃってますけどまた終わりよければ全てよしということにしといてください機械逃すと本当食べられなくなっちゃうのでそれではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします ええ、美味しさが口の中にひらひらと舞い降りてきました。うん、今年も咲き誇っていて、食べて美味しく見て綺麗そういったドーナツですね。残っているつぼみもぜひ探し出して食べてみたいです。だけど、なんだろうな甘酸っぱかったり、甘さがさっぱりしていたり、そして、時々塩気も来て、弾力も来る。どれも、 美味しいドーナツ生地だ今年のお花食べるお花見も満開の予感もったけどミスドのパターンから言うともう一先何か来そうな気もするんだよねああ<笑>来てほしい別に来てほしいっていうリクエストしてるわけじゃないですよ桜ドーナツの詳細についてはこの後すぐに話しますえっ<笑> ごちそうさまでしたまず桜ドーナツ全体についての記事ですがかなり食感がもっちりとした弾力のあるものになっていてまさに桜を見ながら下でお餅を食べているようなう気持ちになれましたうーんなんか和やかになれていいですねでその上でそれぞれのトッピングまず最初に食べた桜ドーナツは、ま、なんか5分先だかなうーん 結構いちごの酸味が強くて春らしい甘酸っぱさを感じることができましたで次に食べたつぼみいやつぼみじゃないわ開花した直後だか な, なんだっけ名前忘れたっけな、ねうん、ちょっと直前のテロップで出してると思いますのでそちらを参考にしてください申し訳ないまあ、桜あんか何かが載ってましたねそこまで甘ったるくないだけどほのかな甘さがあるあんでさ結構さっぱりと食べることがなりました で、最後に食べた満開桜ドーナツは多分チョコレートも桜味なのかなほんのり塩気を感じることができて甘酸っぱさとはまた違っておいしさを感じることができますでさらにあとここはデニッシュドーナツはあ上にハチミツグレーズがかかってくるんですよハチミツのさっぱりした甘さとサクッとした生地がよく合ってますさらに ホワイトチョコ、ストロベリーオールドファッションは上のカリカリとしたチョコレート、クラン、フランチじゃないか。あ散らて、散らされているホワイトチョコレートがしっかりと歯応えを出していて、オールドファッション生地のさっくりとはまた違った、ざっくりとした音を立ててくれて心地よかったです。うーん、桜ドーナツ、やっぱり今年も美味しいですね。残っているつぼみもまた探して、食べてみたいと思い出るんですが、間に合うかなちょっと時間が。 というわけで今回は桜ドーナツはどれもすべて美味しかったのですべて5点とさせていただきますそれでは風花や駅に舞うので卒業式うんもうこの道使うこともないのかって思うと感慨深くなりますよねあなたは桜というと